こんにちは今日は新型のボクシーのディスプレイオーディオでオットキャストの S3 人を使ったデモンストレーションを行いますオットキャストの S3 人を購入されて接続されないといったトラブルであったり再生したら画面が切れてしまうといったトラブルがあるというお問い合わせを数件いただいておりますのでそちらについてのトラブルの有無についての確認をしていきたいと思います でまず今、私これ繋いでる状態になります。で、まず、繋がりにくかったら何をするのかっていうことなんですけれども、まず、ここを押します。そうしますと、ディスプレイオーディオの画面に戻るんですけれども、その時に、機器を押していただくと、ここ、今、ピカソってあるんですが、これ今2の方なんですけれども、ここの部分の接続、 切断っていうのがあるんですが、ここを繰り返し操作をしていただくということになります。今また切ります。で、要はこの操作をするということです。で今、切断されましたと出ました。で、ここが接続っていうところを押すと、このようになるんですけれども、もし接続されない場合は、これを何回か繰り返すようにしていただければ、つながるようになります。 ここのとここころです。す。もう一度やりますここ今切りましたで今切断されましたと出ましたでもう一回つなげますでここ押します接続を押します で、これがなかなか繋がらないと、未接続のままなんですけれども、それを何回か繰り返していくと、このように映るようになりますので、ぜひ試してみてください。であともう一つなんですけれども、電源の給電で、今回私、これを使っています。前回もこれ使ったんですけれども、これを使ってます。で、前回は、 こちらを私忘れてたんで、これを使わずにこれを使ってましたで。こちらを今回使ったんですけれども、これを使って接続させようとすると、接続しないことがかなり多い状態でして、すごく時間がかかります。でこれを使うことによって接続がかなり早くなりまして、 要は、ここのところです。これ、スマート QC の 3.0 というものになってるんで、少し、こちらは 2.4 アンペア。で、こちらはおそらく5アンペアになるんですけれども、もしかすると、電流値が、こちらの、こちらの方が低くなってる。で、こちら電流値高いんで、その影響が、もしかしたら、あるのかもしれないです。給電が追いついてないっていうことが、もしかしたらあって、 なかなか繋がらないということがあるのかもしれないです。まあ、今、こちらのマックスインさんの3連の方のスマート QC3.0 を使っての給電でやってます。そうしますと繋がります。まあ、そこを見直していただければなと思います。で次に再生したら途切れてしまうということなんですけれども、そちらを見ていきたいと思います。はい、この状態で HDMI に切り替えます。鉱石モニターを HDMI に切り替えたいと思います。 鉱、は、石、い、モニター 1D 前に切り替えると、こちらが表示されるんですけれども、そこでまた今度、再生を押します。はい、このように、再生を始めると、また鉱石モニターが消 え, 消えて、フロントの画面が再生さ れ, てい る, 再生されるということで、 宝石モニターが今、映らないという状態があるということを、私の方も確認いたしました。こちらのオッドキャストに関しては、また別の販売店さんから提供を受けたオッドキャストになっていて、その前のアース・リボーンさんのオッドキャストは、こういった状況がなかったということもあります。 ただ、正規代理店になりますんで、まあ、こちらの方をファームウェア等で見直してもらって、宝石切り替え、宝石を HDMI に切り替えても再生ができるようにプログラミングすることは可能だと思いますんで、まあ、こちらの方、私の方も販売店さんの方に問い合わせをして、ちょっとこちらの対策をしてもらうように話をしようと思います。 はい。ということで私の、私も、この提供してもらっているオートキャスト、鉱石モニターが見えないと、見れないということが分かりましたので、まあ、こちらの方、事実を反映して、不具合対策をしていく方向で話をしていきたいと思いますので、不具合を抱えていらっしゃる方、大変申し訳ないんですけれども、少々お待ちいただければと思います。それでは、失礼をいたします。